みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。誰でもできる配弾きのコツということって、3週にわたって配弾きの練習方法とかコツとか、そんなものを動画でご紹介させていただきました。どうでしたでしょうか。それで、まあ、それぞれの動画にコメントをつけてくださった方もたくさんいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。でも、そのコメントの中に質問みたいなのもやっぱりあって、で その質問の中で、なんかこれはちょっと答えておきたいなというものがあったんですよ。単純に僕も言い忘れた内容でございまして、ちょっとこれ答えておきたいなという質問もありました。なので、今回4本目のおまけ動画ということで、質問に答える動画もちょっと作ってみようかなと思った次第でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。それで、とりあえず早速始めてみたいんですが、一番コメントが多くて、僕もあこれは言い忘れたわというのが一つありまして、それは右手の位置。 です、右手の位置。クロマチックをしているときでもその一元連、一元連打練習をしているときでも、この右手の位置はどうしたらいいのかという質問でございました。あのこの小指とか薬指をピックガードにくっつけるのか、それとも離したほうがいいのかという話になると思うんですけれども、結論からざっくり言いますと、どっちでもいいです。つけたほうがやりやすければつけてもいいですし、つけないほうがやりづらければつけなくても大丈夫です。ただし、そのどこかしらが・あの・・ 手のどこかしらがくっついていて、柱のようにこの支えになっていると弾きやすくなることは事実です。例えば、この小指とか薬指とかを柱にする場合、僕、そういうタイプなんですけれども、ピックガードに小指とか薬指とかをくっつけてしまって、で、ここを柱として、ここを支えにしてこのピッキングをすると。えー、こういう方結構多いです。もしくは、指じゃなくて、ブリッジミュートをする部分、この手の側面部分をブリッジの上に乗っけて、ここで 手を安定させてピッキングをするという方。で指は中ぶらりの方。こういった方もすごく多いです。もう単純に何もどこもくっつけずに、このままチューブラリーの状態でガーッと一元連打しようとすると、もちろん安定しちゃうんです、すごく弾きにくいと思います。この腕の部分とか、もしくはその手の側面とか、もしくは指とか、どこかしらの部分が下段に触って柱になって、支えになって、って安定させた状態でピッキングをしたほうがやりやすいとは思います。 それで、その支えになる部分がどこになるのかはちょっと皆さん次第なので、いろいろ試してみていただきたいんですが、先ほどの質問、えー、右手の位置はどこにしたらいいかというのは自由ということが結論になります。ちなみに自分の場合は、先ほども言いました通り、小指と薬指がここ に, ここにくっついていることが多いです。6弦とかを弾くときは、この小指と薬指がこの1弦を持ってしまっているパターンもよくあります。こんな感じで。で下に行くにつれて、ちょっとずれていく、ずれていくみたいな感じ でしょうか、か、まあ、これは僕のパターンという感じです。ただ、ちょっと<笑>少し気をつけたいのが、あのこのピックガードに指を置くパターンにすると結構この爪とかが当たってカツカツ音が鳴るんですよあの。別に大きな音量を出すライブとかだったら別に問題ないと思うんですけれども、あの何気にこの音が気になるとか、なんかレコーディングのときとかこういう音がすると困るなんていうシチュエーションがあったりとかするので、あんまりおすすめはしないかなという感じです。 特にアコギを弾いているときとか、なんか僕はすごいピックガードに爪がカツカサ当たっちゃって、すごい気になっているので、これ直したいなと思っているんですけれども、まあ、指くっついてもいいんですが、爪に注意という感じでしょうか。爪を伸ばしている人は爪に注意という感じです。そして、えー、とコメントにまたすごくあったんですけれども、そのその早く弾くにはどうしたらいいですかみたいなコメントも壇、ま、上、あ、にありました。上手くなるためにはどうしたらいいかという話ですよね。動画で何とも言いましたとおり、 速くすることも目的の一つなんですけれども、同じ動きを繰り返すことの方が重要度としては高いわけなんですよ。速く弾くことよりも同じ動きを正確に繰り返せることの方が大事なわけです。もちろんその、ね、両方できればバッチリなんですけれども、速さよりも正確さをちょっと身につけていただきたいです。それで、基本的にその正確さを大事にして練習するんだけれども、たまにその調子に乗ってう、ね、もう速さだけを求めて、オラオラってやったりとかすると、 1本目の動画かな<笑>。でも言ったとおり、あっ、なんか急にできる気がするって、なんか今日そういう調子映い像い、うまくなってきた気がするみたいな感じで、まあ、大体機能性だったりとかして裏切られるんですが、えー、そこでいい感じに期待がねあの、いい感じに期待をプッシュアップしてこう、バーッとできる時もありますし、うんまあ、その辺はまあそれぞれという感じでございます、まあ。とにかく同じ動きを繰り返す意識をして練習に取り組んでみてくださいませ。できるだけ小さく、そしてできるだけ楽に、同じ動きをひたすら繰り返すと。 一元連打練習ちょっとトライしてみてみくださいませ。で、あと、また、えー、といくつかありましたのが、1日何時間練習すればいいですかという話でございます。1日どのぐらい練習すればいいですかという話ですね。これはまあ、この今回の動画に限らず、いろんな動画でもそのもらう質問なんですけれども、それはまあ、もうできる限りやった方がいいですよね、そりゃ。えー、30分できるなら30分やった方がいいですし、1時間できるんだったら1時間やった方がいいし。うん、それでこう、何時間やらなきゃだめ とかっていうわけではなく、もうできる限り弾くという感じでしょうか。で、ちょっと見方を変えると、例えばその1日1時間練習しようと決めたとするじゃないですか、1日1時間ギターを練習しようと、必ず毎日やろうと決めたとするじゃないですか。そで、その最初の頃は別に達成できると思うんですけれども、それが2週間、3週間、2ヶ月、3ヶ月、半年経ったときに、1時間ギターを弾かなきゃいけないという思いになっちゃうと。 つといいうか、何のためににてなっちゃゃうじなないですか。なので、その上手くなるためには何時間練習したらいいんだという発想は別に悪くないんですけれども、ちょっとそこは考え方を変えて、別に弾きたいときは弾けばいいし弾かなきたく、うん、弾きたくなければ弾かなくてもいいという意識をちょっと持ってほしいんです。何々しなきゃだめとか、何をやらなきゃだめとかじゃなくて、やりたいときにやる。やりたくなかったらやらない。で、その や, る時はやりたいときはもう好きなだけやるという感じでしょうか。で、トータルで。 ギターを弾く時間がたくさん増えれば、もちろんその分うまくなりますし、うーんそんな感じです。できるだけその長い時間ギターと触れ合えるように練習をしてみてくださいませ。<ス>まあ、その辺の話は、えー、とこの間あの、上達のコツみたいな、練習上手みたいな、そんな話もさせていただいておりますので、そちらも参考にしてみていただければという感じでしょうか。はい、で、あと1件コメントであって、 2時間くらい練習していると、もう手が疲れてきてしまう。なんもうしんどいみたいな<笑>。これはこんなもんなんですかみたいな質問があったんですが、クロマチック練習というのは、割とその 手, に手に、指に負担がかかる練習だと思います。普通のコード弾きとか、なんかこのね、バーツずずツなので、パワーコードとかと比べて、指をバッタンバッタン動かすので、負担としては結構大きいほうになるかと思います。 なので、1時間とか2時間とか続けているとやっぱり指が痛くなってくることも多々あると思いますし、そしたらあの無理せずに、ちょっと痛えなとか違和感あるなと思ったら無理せずに、ちょっと休憩を挟んだりとか、まあ、違う練習をしたりとかするとよいかと思います。<笑>ひたすら1時間、2時間のクロマチックは多分僕もメンタル面でもしんどいですし、多分指的にも結構しんどいものがあると思います。そ<笑>れであの、当たり前ですけれども、エレキギターよりも攻撃のほうがしんどいです。 エレキギターとアコースティックギター、両方弾いたことがある方にとっては、ね、その当たり前という話ですけれども、エレキギターのほうが弦が細いし、柔らかいですよで。それに対してアコースティックギターの弦というのは、まあ、比較的太いものが多くて、比較的硬いものが多いんです。弦高も高いことが多いですし。なので、まあ、エレキギターでクロマチックをやるよりも、アコギでクロマチックをやったほうが、もちろんすごい手に負担がくると思います。でその なんかその負担が多いほうがいいだろうと、そういうわけではなくて、あのできるだけ楽にやっぱり弾きたいので、単純にそのアコギでクロマチック練習をしたとしても、ちょっと腕に違和感を感じてきたら、その場で休憩をしたりとか、違う練習をしたりとかしていただけると、自分としてはすごくうれしいなという感じです。何度も言いますけれども、クロマチック練習は割と、まあ、手に負担がくる練習かと思いますので、くれぐれも無理のしすぎには注意という感じでしょうか。はい とりあえず、追加で答えておきたかった質問は以上でございます。<笑>えー、一元連打練習。み<笑>な、えー、さん、ね、結構やってくれているみたいですごくうれしい限りです。あの ツターとかでツイキャスとか生放送とかしたりとかしているんですけれども、そのときも一元、ね、連打練習しながら見てますなんてコメントがついたりとかして、ちょっとなんか面白いなと思っております。そんな感じでながら練習でもいいので、一元連打練習、そしてクロマチック、スケール練習、いろいろ自分ができる範囲で、取り入れられる範囲で練習してみてくださいませ。それでは、えー、今回の動画は以上でございます。また違う動画でお会いしましょう。さようなら<笑>